はい、ということでお待たせいたしました、えー、ではあやちゃん、はい、新しいスポット調査お願いしますはーいペレストだあ、左下のあ左上のよろしく、ね、うんうペレストじゃん、うん なんだろうゴースト系かなもしかしてあ樹海だってああゴーストタイプっぽいなゴーストゴー ス, ゴーストゲンガー他にもいっぱいいるけどさゴーストタイプって今お墓のポケモンとかいるわけ忘れちゃったな何で取るんだっけ あ, あ A ボタン B で A ボタン、うん、ああ何がいるのでしょうか サーチもしてねそそうそ う, そうあ、投げ る, 投げるダーク、あダーティング、ダーティング あ, あなんでよ、写真を撮るとりあえず。あ、上にもなげる木の上。あれは植物え不安じゃないほら。投げる右に。うん、え透明だよ。隠れ音。怖っ呼ばないと。 キャラしか呼ばないとじゃないキャラしたじゃん、うん、何何あれ<笑>あいっぱいいるなんかほらサーチサーチサーチなんでアップしてんの<笑>写真とりあえず撮ってきて青ロット、ね、上にもいるウソッキ ー, ーロット、うん、<笑>っていうポケモンらしい 左ピカチュウあ、見えなくなくったアップアップしてるから、ね、アップししててるるかかららアじゃないあれたしくないかそこは夏みたいだってた。<笑> これだけ撮ってもいい。刺さる、中国、お、いっぱいいる。あ<笑>のなポケモンいたっけ。木の幹が邪魔だな。あ、いや、過ぎちゃったから。 杉種 だ,、ねうん、だ, だけ取ったいっぱいいるね右も左もねなんか鳥卵を守ったりする写真も撮って。 また霧の中に入りますね。見えない。入た。ありました。ああ、なんかいるる右にも。ほら、ハテナ。右もまっすぐも、左もいた。左、左。左にハテナが。<笑>左上にも。そ<笑>っち右上だね。 あったんだよハテながら。が<音声><音声>っちはずっと止まってんだ<音声>あっ隠れも見え見えたよ あ本体にじゃなくて周りにやんなきゃダメなんだ<笑>むずゃ気分なんかね<笑>なければ あなんかいるんだろうけどないそっちにも進まないあな何誰すっごいやっぱポケモンスナッパー目使うねそれは一瞬の時もね逃しちゃダメだから。 また晴れるあ、クマさんこっち向かない奥にもいるけどさ上になんか今いたそっちじゃない左左でっかいのがいたんだよほらあ、違うあ俺奥シジーロン え, えあんなポケモンいんの今竜じゃん え全然違が。ど、えー、んな武器なんだこれ匂いしいジジイロン全然反応しないジジイかおじさんなのこれあべべ、ええええええええ、これジジイロンジジイロンジジイロンメスってどういうことよジジイなんだ。 ババアロンじゃだ い, <音声><音声><音声>いてるよ<音声> あ、右右右右右 右, 右、右、あ右、ね<笑>はい、あああああああああああああああああいあああああろあなああああないああああああああああああああああああああああ なんだよジジーロンってこれオーロットなんだオーロットってなんだよオーロットは木だよこれオーロットってなんだや違うでしょ レベルが上がればわかるんじゃないの誰の仕業で 難しいなこれフルラおお難しいねいや難しいよこれはうん、よし<笑>新発見だすごい難しかった。 あっちゃこちゃ見なきゃいけないから。うん。キリンの中とか外だったらいいけどね。入りマじック、えー。キリンだったりね。いいね。全然ダメだね。 いや多分音楽流しても全然反応しない不思議だねぐらいだったな反応してたの大きさが満点だ聞ルグマ知らないや知らないなこのポケモンヨンちゃん何に信じてんでかい いい ね, ね。姿が変わるわるけて<笑><見><笑> かがそれだけうんそうんそれだけはいどうぞ次は何があるのかな新しい調査なのか火山の2行くのかあレベル2には行かないね行かないよーあーもうああ一<笑>つがよちょっとなったね 一ぐらいしてみようそのままできるかなまた同じ面をワックンがやります、えーとっね、結構難しかったよ ゃない、ね、こうわ怖い怖い怖い怖いズズームしすぎない ー, ズームムだよそう。 あなんかいるよ取ってよちゃんと私にあんなにって上にもいるなんか右上あもういないよね真上だったよ尻尾が見えたんだよるじゃないのるじゃないおっあパ反応しない ああ、どれかな間に合わなかったあいる地下がマジ、ま、ず全体ああ 上もう酔うよ、うん、右側になんかいたよ、うん、やんちゃんほらあおほらかわいいおっ<笑> 凝ってるよ。<笑>キリは何を取。何のためにキリになるんだろう。<笑>なんか取れんのかな、キリの中で。 に何かあるんの姿だった シンかけだろな。取ったよ私。見え、ね、こっち向かないんだよね。 やんないの上あもうん、まだきいた。<音声><音声><音声> 難 し, いですね、難しいでしょ来てるグマン無理だす。それは可愛いいのれたからいいじゃん全然びくともしない リンカめざらないのそろそろで珍しいポケモンカー作りにないです。 そろそろ終わりだからパスポート。二十パスポート、うん。いや難しい。ムズムズですね。うら。 むずむずですそろそろどうしちゃいんだよあんなの65枚も撮ったのなんでだろうそんな撮ったっけ撮ってたよ 1のやつ六6か5じゃない2は取ってだって2二は取ってあるよこれ2今う ん, あな ん, なんまあ大きさで取れないわけないじゃん全体をんのいったもなんだから しかないじゃんベロベロ4怒ってるやつだ怒ってるやつでいいじゃ ん, いいじゃん何のギリの霧の中から、うん、霧の中からじゃないやつ ね、うん3。3がいいね。ね。まあそうだね。 時間も夏と春あるから、どうする。それでいいじゃん。春のに。なんでさんなんだ。寝てるからか。全然わかんない。ね。ね。十回。さて。十回むずい。 ジャングル系と樹海系は難し い, い, い、ね。出てくるポケモンもなんかそんなに知らないポケモンも多いし。愛着がなかったな。出てくるポケモンに。不思議だねぐらいしか知らない私。いいね。木のやつとか嘘っ聞かと思って。そっか。いや、タバコくすぐら。 外から匂いの、うん。タバコなの、これ。焚き火の匂いじゃない。家事。大丈夫。なんか、さあ。外からでやった、多分。スボの進化系がね、ルンパッパっていうね。うん、水と草タイプなのね。うん だから弱点が虫タイプと飛行タイプ、ド、う、ッ、ん、タイプ、うん。確か少ないのよ、そんぐらい、うんで。飛行タイプには冷凍ビームを覚えるから倒して、うん、で虫タイプを使うポケモンとか技ってそもそもそんな多くないから。うん でも虫タイプと毒タイプを気をつければねルンパッパっ て, 言っても強いね。そうなんだ。昔はね知らないよルンパッパってどういうポケモンかも形かもわかんない、ね。なんか名前的にも陽気じゃん。うん。ね、なんかマラカス持ってるような感じ。わかんない。 ベストタイミングトバイうわ初じゃない5000いったの初じゃないと思うか嘘、うん、かわいいやんちゃうん スポーツ、5295? 喜んでる日に、うん、四季じか、うん、四季かってそういうことか色の字鹿ってことうん単純だね。 芽吹き実家芽吹くうんいいね単純ですね。最近のポケモンの名前の由来がわかりにくい例えばそれキ ー, キーのやつオーロットうん何それ 分かんないないはなったからレベル。うん。新しい面に行くのかまた何かして、指示されるのかなおあなんだって報告があるよ。またレベルニになったら報告するんだなんだろうね。クリスタル取ってきてなのかということで。 報告前で一旦終わりますじゃあねー。じゃあねー